いたんじゃ僕はううんになっちゃうか ら, からこう退治した瞬間からあ彼が何かね決断してあ僕が決断してあこいつがつけた音と思てしたら必ず中心に来るんですねだから決断した瞬間に彼が僕が決断した瞬間に彼がこっちへ行くなっちゃってあれ意味やって な, なるようにそれが最優先だと思うんですよ。 安 心, な位置ね、安心な位置にあって<笑>で、安心な位置ってけうのを書かれちゃう、そういうのが一番いいんじゃないかなって最近思ってます。いろんな技術、いろんな技術とか、技術的なことをいろいろ練習してるんですけど、最優先はそこだから、で技術は下手でも、線が外れてりゃ当たらない、転んでこないし、臭いだらっていうできるので、そういう、それが優先だなと思 う, そ う, いうことを念頭において 一番最初、そのペースを忘れちゃいけないんで、みんなどんどんどんどん技術をうまくやろうっていうふうにな、こ、うん、れが3人ことを思い出しながら、やるようにしてるんですね。退、う、避、ん、したときに、じゃあ、ここからスタート、うん、じゃあ、どうするって言ったら彼が、うんはいななる。で、僕は、ああ、2やって、そういう状況になる。それが一番大事。 普通、モロ手取りは、こうやって来るとか、途中で使って、で、こうやってやろうと思ったら、なんか彼来た、彼がなんかここに来た、それで、それで、僕はモロ手を使う。なんかこうやって、やろうと思ったんだけど、彼がなんか来た、だから、モロ手ト取を使う、こういうのが前提だと思うんですよ。で、最初から手出して、最初からパッと出して。 これあ必ず嫌わと思ったんだけど、あっってこう支えるとか、掴かむとか、途中でだったら、途中でだったらこう掴んでなん、なんか来たからこう、それでなんか、そういう感じ、始めたらこう最近、最近思ってきたのはあたり、<笑>私が見ちってこう見て、俺とやりましょうって言ったら、<笑>相手の手掴んだって意いないか 大やってなんかこのとこね、やっつけたらどうなるかっていうことね。で、もう一回やる。で、この点、片手をなんか掴んできて、なんか僕が動いてきたからから支えて、で、そこをなんか、そこを一番。 人が来たら、僕が来るから線を外してそう、そこをこ、ね、うやっだねそういうねじゃあちょっと、こ吸を出こういう風にまう強い人に勝ち戻いちゃうとね、うん、まあ戻っちゃうと、ここでやるときあかんないんですよ僕 っ, ってね、あかんないやって、なんちゃうゃいつかこ、ここにあんまりとらわれないで、線外したんですよねこれ今僕の正面にですね、だからできない 彼も線外して、いつか、こうやって回っている時、いつか、いつか上がれる、上げれる時が来るんですよね。必ずね、自由に、線を外して、線外して、そしたらここでは上がらなくても、こう回ってくると自然と上げられる、上げられる、結果下げる時もそう、こうして、ここか。さく、さくかんき いですよそういうところを探して、こう、正面にいないで、彼の正面にいない正面に行くとすぐ来るから、足とか手を離す、この手をりも、も手の場合には、こっちの手を外すこともできるし、こっちの手、彼は自由に外せる持って、たまたま持ってみ、こういうふうになって、ずっと持っててくれるとは限らないわけで、<笑>こ手を外さないと、ぽって、こっちの手を外さなて、と、ぽって、やられちゃう そういう自由な、両, 両方とも自由な力だから、からこの両手で支えてなきゃいけないように自分は分からなきゃいけないけども、そういうこと考えてないこの手なんかやって た, のたら、今回は支えてもらってないと困っちゃうんですよだから、まあ接 のでは、1000発しで、えー千 その辺優先でちょっと、少し自由に。例えば、返ことき止まりますから、ね、彼止めてんだから、止めようとしてる。僕は自由に動きたいんだけど、例えば、止まっちゃった向こう側としたは止まっちゃった。そしたら、このままやり続けるのは無理なんですよね。で、あ止まったって、早く気付かなきゃいけない。止められちゃったって、気づかない。そして、変わる。 での自分が分かってるとやりすぎちゃうとこうやって気をつけて。 なんか、正面でやっちゃったとかっだからそれで気づく練習て練習してとそ練習したらいいかわかんないですけど相手の人が相手の人が止める止めようとしてる僕の手は僕は動こうとしてるっていうのに動きでもたまたま止まる止まったね止まった時にパッとこう何か変わ る, る動ける違うとじゃあそういうお互いにそういうことを 協力し合いながらじゃないけど受けの人は彼の手を止めようとしていいわカット止めるその瞬間にパッと変わるそ う, そ, うそういう練習があるお互いに協力して受けの人はこの最初はまあいいやでもそしたら止めるそうすると固まっちゃうでそのままやり続けられないそのままの形ではやり続けられない受けの人よ 三でこういったら止めちゃう。止めちゃうように。う止まったら、彼はそう。で変わってそれを下がりましょだけどかなるべく成熟線で、成熟線で変化。そうすると、こうこやってちょっと僕はどうしようも な, な, なくなっちゃう。ここは自由だから、こうやって動かして。 外れたらすぐ壊すそれでこう変わってくればここの前に行ます、ね、ここはすごい不自由だけどここはすごい重要ちょっと転換するときもこうやって転換したとどうしようもない、うん、僕の手でなくなっちゃってか ら,、うん、だからここはちゃんとその前にこうこうやったら、うん、なんか一番便利、うん、6件で、うん、正解する<笑> ちゃうそういうことで。 僕と僕居ますよねここじゃこの線とぶつかっちゃうから僕はどう言いて。いの、うん、どこ方法ありますこっちの方かこっちのこっちのこれこが上行できないからだからこっち下からねこうでこうなってるから今こっちに じゃあ、ちょっと一気にやりましょう、うん、この方向が自分のところに来てるの気づいてないんですよね こ, こう来てるから僕はここでやっちゃったらぶつけちゃうの相手のこ の, この手でだから動けなくなっちゃってるだからこの道譲らないと彼がこっち来てんだから僕とこ来てるか ら, だからこの道を譲ってあげないと入れないここでやってる限りこの手が邪魔していけないのだからここでぶつかっちゃってるだからぶつかったらやめましょうってさっき練習したんだけど ぶつかったらやめてやめないとそ こ, そこ入れるここでやり続けないみんなここだいたいぶつかってるこうやってやってこうこうぶつかってるこれなんだよ止まってた ら, ら, らいなくなってそれからこれ大事だもうちょっとねいなくなって上から下ね上からこう来てたらぶつかってるから ぶつかってからでもいいですね。 ど、はい、うでだろう 手がないかだからしょうがなくて手でこれを押さえてこの手で使って押さえてそういう状態にしておえないとおいつでも離すます。ちゃうって感でお手を使わざるを得ない状態にして離したらこうかってやられちゃ う, うでそれを下からこう回っていつもだったら両手で先に。 片手では支えられない両、両手持ちだから両手で支えざるを得ないような状態にしておいて、それはベストで。 木のこういう大事なんですよで手が横、剣が横向いちゃったり、刃先がちょっとずれちゃってとすごく難しくなっちゃって、例えば、こうやるとダメなんですよ。ここにこう、刃先がこっち、こう来て、で、今度、横に行かないで、まっすぐこれは、ここにこうふそうするとこうふ、ね、こういうでもこうやっちゃったらかかっちゃうけど、難しいわけ。 まあきっと難しいよね。必ずこのここのこの上下の検査これすごい大事だからやるときにいつもこう切り身だけこうこれは剣使うこうきていくんだけど何しろこの こ, これすごい大事ですからね最近こなるべくこの線もちゃんと端筋端筋考え端筋考えたとえばこうやっていきってやるときもこうきてるから じゃあここ入ってるね。 大きくね、パッとね、こうして。 入れ替えてくると秒になるで、三なのここで自分はこっちにいる。これなし。これなし。こっちにいる。おへその前にごらん。だらここも使えい、うん。こっちも手に出てくる。作業なので。さすのに。 ただ、手を利からこうせないために自分がいっぱいいっぱい持って来ない。足も来ない。足、切れない。 重心を伸ばしてたら手持っとけない。<笑>これ ここでっっ て, て, っ て, てのここちのうなだから抜ける。ここだから。ここだから抜ける。ここにいてるだけ。何もこれしてない。こうやって。ここ こういう離れたところがついてると取れないんですよ、ね。だからなるべくこう、これ外したいんだから、なるべくこの線を合わせて取って。 ブーっときちゃうとこれ、全然力入ってない。だからこういうこれが離れてると取い、うん、取れないね。心、うん、がついてればついてるほどっていう近ければ近いほど、これて引いてないって取りやすい。それで体が変わって、ここはあんま動かさい、ね。体だけ変わるそうすると手が絞れてきて、こうなってめ、ね<笑> 手をそのまま左いてこ回こ、こう張ると、尻尾の手が絞られていますよねああ。こういう解説。ああじゃあ、今ね、こう今誰が言っての？こういうことだったらね。こう手があるんですよ、ね。さっきこの手。危ないからね。だからこれ伸ばしてなきゃいけない。こう、手あるじゃん。こう下から持っちゃう。こうなっちゃう。 正面にてこうきてこうきてこうきてこうきてこうこうきてもうこうなてこっ て, こ, こ, で上れてあこうきて こ, のはこうきてここうきてこうきてるといす、えー、こう来てこうきてこうこうきてこうきてこうきてこうきてこうてこうこてこうきうこうきこうきてこうきてうきて この手この 下, の手下の手を上から下の手は下上の手は上でこ う, いうのでこっちで。 上の手は上、下の手は下、抜くの、抜いて、でこの手は手離して、こうなって、るこうなって、ここは絞られてるから、見て、顔が、顔の前に絞られてる、このままこう入ってくるけ こ, うこうなってら、ほら、ロックされてる、 ジャーをですボールこっちからやってもいいんですよどうも、ね、だけど今は、うん、こっちからこう外れてきてこうなって。 なここ入れないよだからこうやってロックしたらこう相手の後ろそしたらこの手をこっちへ大きな進こう。こう自分がいい位置にいかないとこうくっていけないこっちもこうこっちもこう来てさこの線入れないんだからだから自分が出してきたらほらずーっと自分が抜けてきちゃう こじゃあ僕も時間なんでコ呼吸やりましょう。